おー、おー、お, おー、えーと、配信始まりました。はい、えー、第3回になりますかね。4回 ?3 回 ?4 回か。4回で4回で。第4回ですね。えー、目標到達戦。X 目標到達戦というわけで。えー、さすがに配信始まったわけかだと、まだチャットは来ないかな。 こち度配信チェックしたら大丈夫だったので、ええー、問題ないかと思います。これがやり込んだらストツーは終わる。<笑>マジかー。出た。半沢直樹さん来ましたねー。ありがとうございます。ゲームマイクは今度大丈夫ですか。<笑>まあ、でも一応大丈夫だったんですよね。そうですね。音は出てたので、あとはバランスが大丈夫かどうかぐらいですが。ま、はあ、いはい、なんか問題あればコメントください。は 取り下ぎは、えー、9時半ということで、えーうん、本日は参加者が決定しておりまして、えー、6対6のツーライフで、順番決定済みですね、はい。しかし、キャラは自由。はい、自, 由自由です。はい。はい。はい、これは、なんだろう、多様なストツー力が問われるということで。そうですね、ストツーの総合力が、 試されるところですね、はい。まあでもそのサブキャラない人もいるんで、あまあ、もちろんその人はまあちょっとまあ、はいとまあ、ワンキャラで頑張っていただくという感じになっております。はい、俺なんか欠片もないですもん、ね。はい。<笑><笑>もうど誰が相手でもあのあれですよ。あの若いロングですよ。そうね。まあ順番まあ前回はあのー、ワンライフ制のキャラ自由で順番も自由、ね、あでやりましたね。やっ。 見たんですけどまあまあでもでもそれでも結構ねいい勝負になっていい勝負でしたあのーあのー、なんかあの各チームで相談する感じがすげ あ, あ い, い, いいっすよねいいっすよねそうなんかそのチームでどうするどうするあいつ行ける行ける行くどうするどうする行けるあれは好きっす、ね、そうなんですよあの考える時はね、うん、特に自分のチームが負けがかなり続いてる感じだともうおつやになるんですよ<笑><笑>これ<笑> 誰なら勝てるんだよみたいないやべどうしようどうしようそうあれがね楽しいんですよなんか火曜日の VS の東西戦ってよもうすごい人数いるじゃないですかまあまあそうですねもう20人対20人、まあまあまあまあ、下手すり多い時は持ってるそうだからねあんまりねそのチーム感がないんですよ、ね、まあまあまあそれはもうでもしょうがないですよねそうみんなね だ, だけどまあこういうイベントでねあれはてこさんやあっはてこさんはいお 疲, お疲れ様ですお疲れ様です今日は 配信かから参加かな今日は自粛かな太平ガエルとジマガエルどうして探すのか千葉さんはめちゃくちゃやり込んでるわあの人千葉さんはあれですよ最近なんか優勝しまくってますねちめちゃくちゃ優勝しまくってますね<笑>はい、はい、いや全然だそれはあの人今もう完全にメイン X ですからね普段は深谷でやってるはずですけどたまに青山も来てくれますねてかやっぱ半沢直樹さんねやっぱね正体不明なんですよ、はい、<笑>そうだ、ね あのかなりね、あこれは彼じゃない。いやね謎なんですよ。えー、その結構身内の情報を知り尽くしてるてい。あーなるほど。 そう、だから、これ誰かが打ってんじゃね、え誰か、誰だ、半沢直樹誰だみたいなね。<笑>いや、でもね、ここでね、太平とがあると、じまがるってことは、これサードも知ってる人ですか、ね。サードも、多分そうですね、<笑>多分サードの配信にも来てるんじゃないですか。これはなかなかね、高度な動画勢の方の可能性があります。はい。あの、俺も、なんか以前、動画のコメントで、半沢直樹さんなんですけど、はいはいはいはい。あの、ゲーセンで金を使わないのは、男と黒田くらいなんです。<笑><笑>なんか、俺の試合ばっか、俺の試合ずっと。 見てて、金がないときはそう し, 過ごしてるんですよって言ったら、はいはい、そういうふうにもうねな、ないのはもうしょうがない、やばい、ねね、黒田もなかったから、実際<笑>あはてんこさん、お疲れ様あお疲れ様です、これるタイミングでよろしくし、今日は動画ぜ、はい、じゃあ、もうどうします、そろそろ、じゃあ、あれ、これ、草<笑>さん、入ってな<笑>これは入れなきゃだめな人が来てないる、これはちょっと入れないとまずいですね<笑>あの。ちょっとじゃ あ, じゃあ いや、ま、まだね、じ、ぶっちゃけ間に合うんで。いや、ちょ、ちょ、少々お待ちください。 いやー。なんだかんだ、なんだかんだ、集まるのが、ストツーぜ。なんだかんだ集まるのがストツーなんだかんだ集まるのがストツーですよね。デレローさん、どうぞ、よろしくお願いします。こんばんは。デレローです。そうですね。なんだかんだ集まる。えっと、今回の各チームのリーダー、えっと、ワンピー側が、えー、部長、はいはい、部長さん、部長さんですね。部長さんです。あのー。 名前を伏せてほしいという<笑>。ちょっと察しのいい人なら分かってしまうんですけど<笑>あの、まあ、部長さんです、はいはいあの。うっかりマイクでも名前を言わないようにしないといけないっていう。なるほど。はいろいろあるんですね。いろいろあるみたいです。で、2P 側が、はい、あのー、え京、ー、さんがリーダーということで。今日は県警で取り合ってもらった、まあ、感じかな。まあ、メインをだったかな。 あ, あなるほどなるほどなるほど、はい、剣ねでまあまあ今からままあ、まあ一応ルールの確認なんですけど、はい、あの今回は、えー、ツーライフ制1人1人ツーライフ制の順番固定の順番固定でなんだけどキャラは自由とい う, うなるほど何使ってもいいもうまあてかまあできれば違うキャラをね使ってほしいんだけどまあ、まあまあまあ、ない人、ね、サブキャラが特にない人はあの全然、うん 一キャラでもいいよ一キャラでもいいよいうなるほどまあやっぱあのー、まあ一つの紳士たるものいろんなキャラを使ってこそなんぼという意見もあれば<笑>はい、はい、あのー、サブキャラ使うなんてもうそんなナなプーじゃんみたいなという意見もあるんですね<笑>はい、はい、そうなんですよ今日はフサさんがフサ<笑>あのー、<笑>初めてですね<笑>お前<笑> ささんがね、来てくれたというと。第一回小物道の覇者か。ら覇者です、ね、来ていただきました。そう、す<笑>べてはそこから小物道を始まった。そうですね。あの熱い小物道が。いや、でもね、なんか毎回ね、うん、ゲストっぽいのがね。そうですね。<笑>なんかちょいちょい来ていただけますね。来るんすありがたいですね。そう、二<笑>回転さんとかね。はい。そう。 んだったらまあ大会には参加しなかったけど、あの、えー、白龍さんも<笑>あーいらっしゃいましたね、ゃいましたからねらっなや、やっぱ大山ね、集まるんだよね、意外とまあ、池袋、まあ、反対側じゃなければ割と出てきやすいのかな、まあ、ちょっとね、登場戦だっけ、ここは、うんうん、うん、大変ですけど、うんうんうんは い, ういううに西、西側、北側はまあまあ集まりやすいのかなってところは。 そうです ね, でねはい、はい、そうエクサー発射そうエクサー発射だそうねエクサーってあと1回しかないからねとりあえずねえっあれ8年、ね、2回かあのー、そうだけど次のエクサーの発射でなんかそのエクサー発射同士でやるあそうなのわかんないなんか普通アタックサーだっけそういう話があるのいや俺参加してないんでああそうかそうかそんなことをマッツーさんが言ってたような言わなかったようななるほどねーうん えー、ちょっと今回チャンスだったんですけどね、あっさりダルシムに、ムーサのダルシム男子に私はほふられてしまってやっぱねーやー、やっぱダルシムなんだよなーだ、ね、ダルシムに勝てるキャラ、ダルシムはい<笑>俺はもうダルシムに勝つためにバイソンというキャラを選んだもん<笑>なるほどもうこ い, つこいつさえいなければっていう思いでやってます、ガエルは無理だね。ねあのー ガエルで勝てんの無敵さんしかいない。んであー、はいはいはい、まあ、でも、小高さんもね。7連勝ぐらいした回は、ダルシム倒してましたからね。はい。あれはビビった。まあ、じゃあ、あの。配信台、そのの試合で最後でお願いします。はーい。まあ、このね、あと最後の一つっていうのがなかなかね。 あの勝ちきれないですね、ここが壁なんでしょうね、まあ、ねーそうですね、さあ、野合いも終わったところで、じゃあ、そろそろ始めますか、そろそろ始めましょうね、はいえっと、じゃあ、これリ、リセットしていいのかな、ど, どうなんだろう、あーありがとうございます。 今日、ああ、そっか。割と、まあ、あと山本さんもあきてるのかな山本さんも入ってるよ。ああ、なるほど。いやー、<笑>仕事疲れた。それです。仕事が終わってからがね、忙しいんですよね。ああ、なるほど。仕事終わってまず、まずタバコを作るとこっから。<笑>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 まあ慣れだそうですね。<笑>フィルフィルター、はい、フィルター付きなんですよね。ラッパっぽいあのね。あのね、そうは、ないでもなんか声声がさ入りやすくないなんか。んかいつもいつ も, いつもビ見てるビデオって何？<笑>いつも見てるビデオってなんで ？X ビデオですか<笑> ？X ビデオ<笑> ？X ビデオです。 あ、そうなんだそうなんだクロスビデオそうなんだ<笑>知らなかったはいじゃあ僕も や, りやりましょうそうですねはいじゃあ 1P 側の部長さんと 2P 側の杉さん1 人, 1人2ライフです同じキャラでも OKS バイソン S バイソンでも o、OK、k まあいいっすよ、はい、でも、X、今年 X バイソンじゃないのそう2020年は杉さん X バイソンって言ってたじゃん <笑>じゃあもういいよじゃあ座って座っても う, もういいよゃあ座ってくださーい始<笑><笑>って。めますよ 2P 杉さん 2P 部長 1P です部長さんが 1P で す, ですまあねあかどうかは分かんないかどうかは分かんないかどうかは分かんないけどね部長部長さーん あ, あ, あなんか、なんかたい平さ ん, 平さんなんか… これ、リーダー、あ、2P 側とか 1P 側のチーム紹介したのかなあれ部長さんいるあれ、部 長, 部長、はい、はい、えっと。あ, れ、ね、あの、部長さんね、名前伏せてるんだよね。<笑><笑>マイクでね、部長さんの。交代戦やりますので、えー、部長さん、杉さん。で、あとその次、杉本さんと京さんになるので、えっ、ー、と、のじ合いを、えー、霧のいいところでやめて、そろそろ集まってください。お願いしまーす。 はーい。いいかなまあ、あ、まあそうですね。名前入ってるんで。じゃあ、えーとー、始めて行きましょうか。始めましょう。 よし、じゃあ、あのー、始めちゃいます。<笑>あのー、じゃ、あ、えー、ワンピー側部長さん、ツーピー側杉さんのワンキャラ目。じゃあ、ええー、今日何回だっけ、今日第四回。4回かなそう、4第四回も京都です。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。やんややんや。えっとー、今店員さんがメンテに行っているので、マイクが。はい、まあ、今デレローさんってなってるんですけど、ええー、私、ハクと、ええー、男で。 まあよ ろ, しくよろしくお願いしますってかマイクってここで出ることがすごいんだから、ね、すごいねもうとにかくすごい<笑>ほぼ山がやり込んだらストーは終わるって<笑><笑>やばいよあやば い, あやばいなんかミスったぞこれあの深 谷, 深谷のあのあの…あるあるよ深谷の人あるよいやないでしょう 向かいの人は、だって、あれだもん。あのー、OJS だもん。OJS でやってるやってるやってる。この前、やってるよ、これ。わかんないんだよね。<笑>さて。さて、えー、1本取っているのは、はい。えー、杉さん。杉さん。S バイソンっすね。あー、そっか、2キャラだからかな。2キャラだからね。どういうアウトビーううアウト ビ, ビ, ビー。あれアウトビーじゃなかったのかあ、まあ、多分 2V1 っすね。あのー、ほぼ着地。あー、なるほどね。どううおーって、とこれは おーっとレースなんでアントビが通るって言うも、まあ、勝利を通っちゃいけないんだけどうん飛んじゃいけないけどラッキーでしたねまあほぼ着地着地でもリバーサルリバーサーってレースだもんねそうだねだから投げれたのかもねもしかしたらああでも多分一応2分一でがアントビになるんじゃない か, かなラウンド1ファイト ここで出てきたのは杉、はい、ンさん杉杉門ですね杉杉門さんです番組好きですねまあ、DJ はいいでしょうもう杉ンさんと杉さんはねあといいっすね今着地する前に殴っていたもうこの二人はもう毎回大山の東大生に来てくれてねおっと強気はい強豪気、あツ2ピー強いっすよねなんか草さんが いに来たので、はい、いきななり強くついっし<笑>いやーこれ<笑>そうですね太平さんのところに草さんが入った感じそうなんですよ、ね、だいぶきついまあいけるっしょ近藤さんもいる龍さん草さん龍さん近藤さ ん, 近藤さんっていけるいけるバンさん大将じゃんかっけえもうやる前からね負けること考えちゃいけないから花粉症になりそうな対戦だと<笑><笑>あーっとあーちょっと早かった ここであるのかあるのかはいえー X バイソン XDJ だったらまあ DJ が有利なんですけど、まあ、さす S だとこれさすがに DJ これは申し訳ないけど、うん、全然あの全然でし ょ, 全然でしょとりあえず打ってあれはヘッドが出たぞしゃがんでればヘッドが出たかなって感じです、ね、<笑>でもねまだ短波があるから あーセーブンこれはあーガードしてえなえ何や何やってんの何やってんの体力<笑>体力魅力なかったんよって 体, 体, 体力なかったじゃあって体力なかったからっていう言い訳やばくない体力なかったらもう誰がどう見てもなかったよね体力<笑><笑>あ今ブロッキングブロッ今ブロッキングしようとしたのかな今多分ブロッキングしましたねそうですね 多分下風呂入れちゃいましたね多 分, 多分そうっすよねさて、えー、続いて入ったのは京さんえ、京さんキョウさんの竜ああ京さん竜かそうキャラはね自由キャラ自由ですワードしちゃうやべえだろとか ね, <笑>あのね体力見てなかったからねあーっとピよっているはいはい そう、S バイソンはね画面見ないで難破なんですよそういうことそういうこともうガンガンいこうガンガンそうもうストレート連発ガンガン行こう最速ストレートー出ます昇竜圏ねリュ ウ, リュウさんじゃねえわ龍 さ,、ね、さん出るんですよ出ます出るー全部大勝利ちゃんとね歩きながらね入浴してるんでねそして急に硬い急に硬いあなんか剣おーっとこれはあるのかあー っ, あーっやばい あーこれこれね通るんだよなよくジャンプ台系3番手いきますとほぼほぼ山さんほぼ山さんほぼ山さん本題になりそうでしたね今ねキャラミスラあ一1キャラ目からチュン2ほぼモンドもあ り, ありそうでした今ほぼモンドありそうですよねほぼモンドすげえ言いづらい これはまあでもチュンリー有利の組み合わせなので。はい。ただ難しいっすかね。いや、チュンリー側もこれ結構慣れが必要す、ね、ですよ。あっ化けたーただ、とはいえメインキャラ。おーっとこの技なんだよな。ラって戦列。さすが。ちょっとああ危なかったかな、今、はいまあ、ちょっと。さすが女チュンリーやわ。これが、ま。チュンリー意外と飛びが高いから間に合わないのかな。あっと、ジャック。あれ当たるんだね。めくりに行く。 コパコ パ, コパ ジ, ャジャッジャッジエアスラーうわーめんどくせーめんどくせーあー立ちパンいやー中足スライディングに中足これはきついかこれきついなこれほぼ山の線列来ますきますよこれそろそろ来そう来ましたあ来たあ今のはスパコンで抜けてたかあー今の機構はレンガかなンンレンガなのか しかもワンチャン抜けれたんじゃないのかなさあ続いて現れたのはデレローさんデレニーここでデレニーのまあキャラ自由なんですけど相手チュンリーなんだよねいや同キャラでもいいっすよもう同キャラありまあそのーいやこれさー強いね スーピー側ー、うん、えっ強いかなあ強あいける い, やいけるいけ る, しいけるよいけるよ2キャラ使えるんだよいっとくけど何だろこんな声裏返ってんのおっといやもぐらいしたっすね山 本, 山本空ぐらい山本空ぐらい山本空ぐらいだよあっどうでしょあのね2キャラ使える背中背中はヤバいおっあっいやー 二キャラ使えるってことは、二キャラともうクソキャラを使えるってことですからね。言っておきますけど。いや、逆もあるっていうことなんだね。まあ、逆もあるんだけど。山本投げ。<笑>山本ゲン。山本投げ。やばいやばい。チューチュー。おーっと、これは。わーっと、誘って立ちパンほぼ山パンチが炸裂。ほぼ山パンチですね、これは。<笑>完全に誘ってましたな。誘ってましたね。 ま あ, 中あでも中野やっぱ速いもんないや昇竜ああだだ大昇竜なのであちょっと深かったっすね深かったーやべえなぜかつまれているのは山本選手てなんだこれは、まあ、たいなんだかんだで体力5分なので、はい、なんいい勝負ここはほぼ山歩きがやばいおっと膝強気にいって あ、と受け身は取っているいシーソーゲーム何だこれんだこ れ, ーーなんだこれーやっぱ食らって投げると投げやすいんだよなー男ですね男はいデ レ, レローさんよろしくお願いしますお願いしますおーっと男ガイル復活のガイル 知らないおじさんのガエ ル, ガエルそうですね復活の G これは違いますねこのじゃないはずただ男ガエルがリスペクトしている兄ガエルから。なるほどさあソニッ ク, ソニックおおトム男攻めきあとリフトおー今のはトルネーディああ ー, あー突き抜けたーフルヒットーおーあるよ もう一回、ナビゲール、うわー、男らしい攻めだ、もうそれだよね、もうそれはもう、ね、よぎるけど、勝っていた<笑>さっきのリフトのところはまあ、トルネーディアッパーだと落とせる感じですか ね, だね、難しいですよね、いてるただ、今度は男、硬いぞ、ね、くぐろうとしたかな。 くぐっ て, くぐって音声の歌が飛ばないって<笑><笑><あの笑>急にくぐっおっと長いち<笑>なんか今テンションっぽいが前ジャンプショーキック<笑>おーっとおーっとげかっこいいフライングメイヤー今度は投げ返して歩いてくるおお下がる下がるおーっとでタイクしっかりおーっと潰されてダブルダブルかああ潰しちゃったーおお 次、草さんお願いしますさあここでゲストの早すぎー<笑>草さん1キャラ目ですねここはぜひキャミーとかでお願いしたいところ<笑>やっぱりーやっぱりーこれはやばいじゃあ誰が止めれるのかな<笑>これはやばいどうやって止める小顔<笑>ここ お男ガエルがやってくれとやばいや相当やばいおっと中盤ソニックソニックチワ足で酔っ払っておーっと踏 ま, 踏ませておいしいぞ踏ませおしいぞおっとっとっと相打ちだが冷 静, が冷静おわ飛んできたあーっと一これはやばいぞ次はさあどうさあっ と, あっとあサバ折っておおあーケツあれめくりなんだっけ あれはまあリバーサー投げが良かったかな、うん、あーっとケツこれはやばいぞーガードしているおこれは後ろをたっぷり確保してそば、ね、と相手しああスイープが届かなくてうわ嫌なタイミングで飛んでくる おーっと2馬通か今のは漏れたっぽいがピオリーチだったそうですねうさい。くいや勝っちゃええやともう何でもいいから勝ってくれ。ーあーっと今のリバースピンキックに中パンチが大パンチかサマーあー今サマーで落としたのは美味しいいやこれはあるのかこれは高階チガイドペースうわ、うん これはいけるのかおおお冷静冷静だった続きまして竜さん急に冷静だったいつもの時男くんって言いづらい大体男だしもう男で<笑>男でいいですもう男で す, <笑>男ですここもうあのー、ここで の、てきた竜 さ, さんの巻で竜、止められたら助かるぞ、これはあ今のはこたつで狙ってますね、うん、こ寄るぞ。 確かに男ガエルたまにやるほうが強いですそりゃある確か に, 確かに男ガエルすご い, すごい強いですからねかソニックソニック裏剣、うん、うわー い, い飛びたかっ た, たこれは投げて受け身取ってい る, てるに前飛ぶリュウさんも負けてないですね、うん、これはあとスタッタースタッフで近づいてあっ、ね、と竜巻合わせて 中央見ている投げている5分ぐらいかおっと一発もらってシンクチャージ完了ーあーっと今のは誘って投げようとしたあっとアントビーシンクしっかり決めていたもういや今ちょっとなんか、まあ、確かに一瞬高いようにも見えたんですが、うん、アントビーになってました 踏まない波動のソニックが総裁で出ておーっとジャイパンバイクうまいおーっとあ、どこお打つ？おっと大足で刺している真ンクガード使ってさあ押し戻すおっとソニック踏ませておいしいぞめくりを9番サマー めぐりおーっと、とちゃった金中パンが出て、竜キを潰している、飛んでいる、ここはそうですねー、ソニックも早いけど、攻めもいい攻めをしますね、あの鋭い飛びがね、そうですね、ー 技, の技の振り方が相当、うん。 いい技を選んで振ってる感じですかねおっと、コン さ, さんが1キャラ目からバレるロックいや、これ大概、大概なんじゃないこれは大概説ありますよ、これ、はい、<笑><笑>一つありましこれはこのまま男がやってくれればいいのだがでも、ガエルだから全然あるよっていう、ちょい有利が ち, ょちょいですねそうそう、まあ、回転が速いのと。 ただ裏切りのジャンプ中盤ーーとかリフト裏切ったりするんで、うん、まあ、一瞬で解けるそうだね立ち回りは上手で有利だけど爆発力はちょっとそうですね DJ かなというところですかね。このままあーあー ガで中足対抗しようとしたら中足デビリバーになるやつ<笑>やっぱ、あるあるなのね斜め前とか入っちゃうああそうかそうかそうか今のはエアストラがマシンガーになった感じですねおっ大吉うまえら い, よいお投げられてお、受け身。投げられて受け身取ってないさあまたまた返 す, ーすーおっあっちそう逆にっちゃうんだよねそうなんだよね今のは何がいいの か, 投げかな おお怖えおおっぐらいぐらいあとっとっとっとっとっとっととっとっとっとっとっとっとっとっとっあっとっとっとっとっとる。とっとっとっとっとっとっとっとっとっと頑張っとっとっとっとっとっとっとっっとっとっとっとっっ 今の何兄行くぐらい行くぐらい行くぐらいくぐらいいやいやでも初めて初めて見る動きが今<笑>この動きはなんだろうこの動きはなんだろう弟<笑><笑>やばい兄でも強かった ね, ね未知との遭遇だったなでもちょっといや、まあね、よかったよかった弟まぁね弟ウネガエにしこたま鍛えられたんで兄そうだねはい天国のウネガエルもニッコリしてると思う天国のウネガエル見てるか<笑>さあ<笑>、続いて現れたのはあ、ハクくんの兄ハクくの竜、ね、はい、白い竜ですね、うん あーこれはなかなか辛いいやでもこれ龍、ね、有利なんでそうなんだ、ね、はいでハク君も DJ 使うんですよああそうかそうかはいなのですがああはい展開がちょっと悪いですねもうちょっと間は焼開けたような気もしますけどね食うぐらいしすぎた ね,、うん、ねいやここまでここまで握れないもんかっていう<笑>これはベがきついわって思いましたさすがに<笑><笑> あいてててやばいやばい お, お波動でこがせてあのね近藤さんの DJ もねこっちめちゃくちゃね嫌だねそう嫌なとこついてくんだよなこれが強いがさあ飛ばすいい間合で飛んでくるあー飛びがつらいねいや何か飛びを落としたかったのがあ下手く そ, ー<笑>くそーって今叫びましたね自分で<笑>いやーでも悔しいない や, やばいでしょ今の下手くそすぎでしょキャミーなら出てたね いやって見たら上で今のやばいでしょ。超<笑>下手だったんだけど。さあ、えー、ついては、ガンさん。ーん<笑>あー、ガンさん。ダメだよ。自分の負けをそんなに引きずってじゃダメですよ。今ね、キャラね、だいぶ迷ったよね、今。まあ、DJ 迷うよね。ね後ろを見たら、うーん。2代目、ガンさんがやってくれるのか<笑> ?2 代目 PCO なんだよ。2代目 PCO? だいぶでも、あのー、丁寧ですけどねそうです、あのー、あのまあ別にテコさんが雑草言ってるわけじゃないんですけどおっとこれは勝利はあれれですね今のはさあ GANGANGAN <笑>ギャンギャンみたいなのかギャン<笑>、ね、G -A -N! ギャンみたいな感じじゃないですかジェングンっぽい感じになってる、ね、<笑>さあおっと大事おっとジャックを出させてこれおいしいぞ あ の, あのね、小足根、ね。うん。止まるんじゃないスライディング。止まるでしょうん、止まるよね、多分。バイソンでも止まるんだもん。絶対止まるね。まあ、近場の小足連打は強そうだ。まあ、小足ね、なんかそばっと見てから止めるとかできるんじゃないうーん、できると思う。ね、ただ、瞬発の連打力があれば。 ああ全然ねまあねうんうんまあ、スライディングが発生遅いからあのタコサワバリの歩きながらあのコパンレンダーみたいなあれぐらいの連射力があるう、えーっおっと引っ掛けて勝利出るーよく出るここはーっあーっコパンレン連 ー, ー<笑> GANGAN <笑>が止めた止めたここから2周目 ていうかこれ、いい感じにお互い並んでますねなんかいい感じかな<笑>いやいやいやいい感じだいい感じだよ い, いや順番ミスってない よ, いいよこれはミスってないミスってないミスってないここからここからギャンがはいギャンがそして杉さんがなんかぐちぐち言っております まあ、あ は, はもうきついんやけどって言ってますね。ねあの人、自分の使ってるキャラリーにすごいぐちぐち言ってますからね。ええ、すけさん、エスケにもアントニしますね、これ。うん。やばい。男らしい。もう男、じ、実質も男の座を奪われてるまであるんでね。あの、俺より、俺より男らしいよ。男らしい。<笑>男らしいってか、血迷ってるよね。<笑><笑>血迷ってる。もはや。血迷ってるまであ。ああ、グランウーが刺さる。<笑>おっと、ツー。 あーこれはおいこのバイソン前しか進んでいない男男、いやあのね<笑>あの必殺技でしか前進んで、ね、やば い, やばいやばい<笑>これはやばいもうこれはやばいあの s ン戦なんですけど、はいはいはい、結構ね、はいはい、バイソン側も慎重な動きがねあの、必要になってくるんですけどもうねそんなそんな耳仕事しない<笑> いや感じこれはそうだって突っ込めば当たるんだもんっていう<笑>これマスクしないで通勤ラッシュありますよこれ あ, あるなああーっとやり返すまあさすがにといったところでいやこのご時世も人混み短波でパで突っ込むぐらいありますよこれありますねーーこれは見てからあーっ昇龍 こ, ここか ら, っここからはい中和シャドウあーっと大昇っあーっと贅沢ガード あー、ピオリソータが。あー、これは熱いどうなるガンサー。コパコパ。これはーあさっきの二の前にならないように。あーヤシに台足勝ったのは杉。今のは大勝竜だったかな恥ずかしい。あのー なんかいきなり冷静になるとこが、この短波溜めすぎの怖いところ。急に、急にね、あの、キャラ隊してくる。<笑>そして、部長が、はい。あの、設定がボタンを押して、<笑>もう、むちゃくちゃですね、目標東西線はこれ。リーダー、リーダー、ちょっと、<笑>リーダー、そこ押しちゃいけないんで。ここから、部長が、 ステージを変えて、はい、そして豪旗を<笑>いや豪旗かよ部長のメインキャラ<笑>あーサガットエズ、まあ サ, まあ、サガット竜サガット竜では豪旗は出ないあれ今出たあなんか普通の X っぽく出たああ出ましたねこれは 2P カラーはいこれ伝説のカラーですね白ーこれはいやこれはあの白2に伝説のあのそうですね ああのー、まあ、小物道とかでやりましたけど結構ね、あ、そうだね、<笑>あの紙、ー、カラーですね、T ボタン、あーそうですね T ボタン押しちゃったですね、これは杉さんが突っ走るのか、あのねもう突っ走るしかないんですよ、まあ、そうですね、はい、今 S スーサー側は試させする前にガンガンやりたいところだが、そういうこと。 もう球打たれたらもうねダメだからこれはこれは止まっているあーなぜか食らっているまあ技出したら食らっちゃいますねあの距離はさあ次さんがぶち上げに来たそして一周回ってまた杉杉モンカードですねこれはいよく当たりますねただ今度は S じゃなくて X なのではい X なのでねまあでもまあ、スパコン、まああのー、ガイルに比べてエアスラが硬直が長い 長 い, ね、長いのとでもねーただ派生が早いあと中足が強いでもバイソン側だとねマジで球速く感じるよていうかこれあれだよね<笑> DJ ユーリっていうもんねそう DJ ユーリ DJ ユーリしゃがみ中盤が強いマジでね<笑> 進, むろ進めないからじゃ<笑>俺も逆もう両方やったことあるけどどっちも難しいあそ う, だ、ね、そうそ う, そうめくりも難しいしね DJ 意外とむずいあととりあえず出してあとあ今確定か いや、今のはね。今のどうだろうなんかね、今。ヘッドはって切れそうではあるけどね。ねえ、なんか。ここで、一本取ったのは、杉本さん。ヘッド。あーっと。あれ、何仕込むのがいいんだろうね。いや、まあ、ヘッドでもよく当たるし。ヘッド出るのあれ。あと、中足とかね。中足はもう、めちゃくちゃ潰すから。あー、でも、危ね。 ジャックが出てる時の仕込みおっとリードしているのはそうそうそうそう杉門さん結構ねこのカードストレートとか使うんですよねで相打ちああ、ね、なるほどねそう手そんなに出てなくないそうでもないいやそうでもない出てるか外力や比べたら出てるのかたまにね一発勝ちするからバイソンあっそうなんだねバイソンおっと勝ったのは杉門さん、ねあのー、DJ 通常技強いから、まあ、バイソンも大概なんですけど中足中盤 うん、ダイパン、ダイパジャガイモ系が強いですよね、D. J. は。ほんま強い。ここで、きょうさん、きょうさん、来ました。きょうさんは。あの、タすマ…あのトップスピンとかをめっちゃ使う。と思いきや、続きがいるので。はい。これは多分。そうですね。あのじゃんけん、ワンピース二ピのじゃんけんに勝った時、まあ、はいはい、リーダーなんですけど、きょうさんが。次で。ああ、ね、速攻です。速攻、まあでも基本的にコマンドキャラだったら、まあツーピー。 別にキョウさんでなくとも 2P、はい、がいいかなっていう感じがしますねという風潮はありますよねいやちょっとこんなね熱い試合見せたら俺もちょっと脱ぎたくなっちゃってちょっと脱ぐわはい<笑>急に脱ぎ出すお互い飛んで落としているのはキョウさんっおーっとステルス波動を 結構そうですね飛ばされてる感じで困っているおっとこれはかっだがおっとおーっとかコパコパコパ中パンそばっとこのこのコンボねやりやすい上に超強いというそうですね<笑>なんか背でかいキャラとかもコパコパコパコパジャックとかでいいからね恐ろしいですよスパコンまで俺もカーシムさんの DJ に後ろほどやられたわあー 簡単だからね恐ろしい技ですキャビーとかあれでピュールからねマジで<笑>やばいねさあ球の打ち合い飛んでみたけどシャワミチューパーこれは取り返せるのかそういえばこの2人は池袋でよくやってる組み合わせです、ね、ああそうですよね、はい、なんかこの間もこれはでもまだ若おっとシャワーミチューパンで中足を潰しているシャワチュー強っやばいなあーっと中足置いてある あるのかエアスランの出が早いあっあーあーあーあー反対側に出た<笑>今のはバックジャンプ強敬で死んでたか時間がない<笑>あーこれは多分おあやってるこれは DJ が勝ちです、ね、ああ勝ってるねいやーぐちゃぐちゃ今一瞬ドット一緒ぐらいに見えたぐちゃぐちゃの中勝ったのは杉本さんここで でもなんかここ一番の暴れ時でちょっと負けるっていうのはちょっ京さん的にはちょっと悔しそうですね結構京さんもいや惜しかったですねはいファンタスティックな動きしてくるんであここでオナキャラきたオナキャラオナキャラさっきと同じ組み合わせそうですねさっき勝ったのはオナ組でオナキャラさっき勝ったのはどっちだっけさっき勝ったのは山本さん山本さんいや山本さんだよ ここはリベンジができるか左中間強い判定がそばっと飛べば勝てる飛べば勝てるお互いこけない<笑>いや<笑>お互いにと勝てるかも悪いこと吹き込んでいるあほらあーっと投げー今のはスライディング出しちゃいましたねあーやっぱ女が、まあ、今のだったら暴れるとしても 中足とかかなーっていう女、女投げ強いですからね、女2回はね、そうっすね、強い女ですね、な女、女強強いいってい実際、強いよね、この女、この女、強いよ、なかなかやる女だよ、ここで女が、<笑>女が、盤石、でも、球の打ち合いだと、これ、本当に飛んだほうがあーっと、飛び落としたほうが強いよね。あー まあそうだねうんだから PCO さんも言ってましたけど、はいはい、これはもう飛びを通すゲームだっていうああなるほど、はいはいはい、そうガエルはガエルもやっぱ飛び？はいなるほど<笑>やっぱあのーはい、ね男さんがやっぱそうですそうになるわ ガ, ガエルも飛びおっと今度はクルージングできるのかこれは突っ込んできそうだーああんだこの削りこれはこれが女か いやーこれは、ほぼ、ほぼぶっぱ元ですね、これは。ぶっぱ元まぁ、あ、でも今、時間管理が、そうですね。もう山本さんはもう、あれしかないという。いや、山本さんでもよくね、時間見ない癖がちょっとあったんですけど、あそうなんですか今回は時間見てましたね、ちゃんと。あぁ、なるほど。たまたま。え、もうこんな時間っつって、だからタイムアップになるから。<笑><笑><笑>反対側から聞こえてくるんの<笑> <笑><笑>さっきあのゼロドットで ガ, ガードした人もいますよねあ、そうですねゼロドットでガードした人もそうかもしれませんいやあれはブロッキングしようとしたんだって、まああそうブロッキング<笑>あーっと出たあの着地中ゴス合わせるやつデルロス食らうんだよなーおっと投げ返してる着地中ゴスはね結構デルロースは使えますね着地中ゴスね結構ね食らうんだよね人、まあ、読みね、この人おっと勝利出る出る出る この人やるなーっていう人だと反応できるけどたまにやられるとマジで食らうよねあれ食らうおっと投げ受け身取ったがファイヤで同じぐらい帰ったかなおっと投げているんかめちゃくちゃ深かったね今の距離で投げれるとやばいっしょもうしょうがない振り返るモーションないからねこのキャラク、ね、めっちゃ飛んでくるめっちゃめっちゃす<笑><笑>なんだあれはめっちゃクルリンパしてるけど 結構デルローさんの方がいい動きしてんのになぜか体力はいい勝負。いやーあこれは。そうトマダさん言ってる通り。ああ投げ返す。シックガード。ああー。クラー。こう足投げ強気だな。強気。いやー勝負強い。いや今ここからボスラッシュ。草さん龍さん近藤さんというやばいやばいでしょ。流れですけど。 まあこっちもやばいから、男さん、白さん、カンさんだろ。当たり前だろ、こっちやべえから。やばい、ここで、チュンリーかやばい。いや、いけるいける。これは、デレローさんが、はい止めてくれるのか、はい、破天荒さんのチュンリー性を、思い出せ。ファイヤー、これ美味しいぞ。中ューらしい。でも、冷静ですね。 ちゃんと中二戦、中、ま、二、あ、戦やってるんで。デルローさんも。ああ、もっと。ああ、足がおいしい、これはあるのか。あ、あ、どつか。ああ、確定勝利。うまい。中五数ガードしてる。勝利を切り返すのうま。やば、今の。もう今入れるしかなかったって感じですかね。よく出るねっていう。いや出ねよく出ますよね。たださっ、さその後、冷静に草さんも中五数ガードしましたね。はい勝利、ああ。 いやーあそこは波動を誘われたーまああれは難しいっすねいやでもね打っちゃうよあれあ俺だったら今ので2ランド分ぐらい死んでたかな俺<笑>やばい今ので完全にちょっとメンタル面でやられてしまったところがあると思うんですが冷静に行きたいところですね、まあ、ここで流れに乗らせたくないやばいおっとかす、まあ、当たりでガード受け身が取れてない中足がしみる これは…ああガードしているガードしてるなああシンク出しちゃってこれはダメージ源がやばいやばいやばい足の振り合いは怖いあっと昇竜は当たりにくいやられたーここで行ってきます男さんこれはやるしかないいや惜しかったですねデジローさん止められなかったねいやめっちゃ惜しかったですよ あの、勝利あれいい、ね、あれは気持ちよかったっすね。これがね、あのー、差ですよ。いやいやいやいや、最後も惜しかったっすよね、もう。ここで出てきたのは、男。X バイソンっすね。あー、わちょ っ, っと強気に行き過ぎた、男が過ぎた。お, ー っ, とおーっと、おしゃれおーおーお ー, お ー, お ー, おーいなされてく おしゃれコンボでここをへし折りに来るチームが成績し て, してうまく飛んだ男が体力リードしているさあ相打ちおいしい相打、うん、スパトンっぽいてておーあーおー当たったっるあるのかあーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああ じゃハクお願いしますいやーあの場はねあっためといたんで<笑>あとは大丈夫だと思います<笑>さすがはい我々の副将大将が頑張ってくれますよいやここはねちょっとねあのー、かなり男らしい女にそうですねちょっと仕上げていただいて<笑>女対決はいなんかどっちも男だいやでも同じ女でもねキャミーはかなりね男属性が強いあのキャラだと思うんですよ<笑>より男に近い女であるとはいまず球を持ってないというところなるほど で、特攻対特攻でスタイルた 弾, 弾がなかったら女なんじゃんかっていきますね弾いやまあ弾がないのは女ってなんかもしれないですけどチュンリーは弾持ってるんで う, わうめえビンタで落としていてててていやつらいわいやでも俺は信じてますまだまだある我々のハックンがやってくれますはい中だし さあ、でもこれ玉が、ね、きついがこれはおいしいやーくも投げられて今のもったいねさあうわすごいわごいすごい向こうす行いてやべこの女勝ごいすごいね。うわーー強いすごいすがいやーでも悔しいでいすね今のはね。すあいすごいすいす 無理だよじゃないんですよ。やるやるんですよ。もうね、やる前から負けることを考えちゃダメです。イノックさん、<笑>若手のホープ、大将ガンさんですね。さあ、なかなかこの対戦も見ないんじゃないかな。そうですね。大山でしか見られませ ん, からんか、ね。まあね。そうですね。ニジリッポでは当たらない二人ですよね、はい。なかなかそうですね。しかし、波動で押して。 ガンさんも一つ始めて12年だったから、ね、1, 年1年未満ですよね1年未満 ま, だまだ始まってないですがあのかなりここ最近上達めきめきしているとい う, う, う若手のホープしかしエスケンチュンリーまあこれもねかなり難しいカードなんだね う, まいうわっナイスカード 投 げ, まあ、投げま投げもしょうがないねやべゲンキックそうなんだよねいい飛びそう飛びを通せば勝てるいいこのゲームあーあーそうだねうーん冷静さすがいやでもなワンチャンあった な, ーなんかこの体力結構惜しかったな SK の爆発力だったらあそこから全然ありますねはい殺すことはできる結構ガンさん冷静なんですよねうーんあのは 見えてはいるんですが、うん、このチュンリーというキャラがねキャラがもう慣れないとねいてててててあーあーそうなん だ, よだなーうまいさすが勝ったのは 2P 側ですおめでとうございま す, といますイーイあというわけであのエキシビジョンありますよここからはエキシビジョンですはい次はリュウさんの2キャラ目ですねはいいいやいやというわけでまあ そうガンさんねめっちゃうまいんですようまいんですよねーー<笑><笑>技出ないねーちょっとスランプ気味だとさあエキシビションはいあのリュウさんのベガベガです ね, 宣伝カードですねそうっすねベガは30分でいいやつですねスラップ踏んで <笑> そ, そうだ、ね、ベガはね、30分だけでいいんだけど、うん、チュンリー側は千年遊べるカードなんだで そ, それはチュンリガー側が初めてるだけじゃねくて<笑>うめえうわーっでも安くすんだいけうわっ1 0 0年カード<笑>遊戯王みたいだな確かにうまいこれはどうなるんだおおやるあれは表かな裏かな村っぽいかな<笑> <笑>まあでも大開幕ダイブルニ位が入って投げて返すキ う, うまいデビリで避けるいやゲージがたまっちゃうんだよな投げてジカードもういいです、ね、チャス<笑><さ><笑>って言っちゃいますいでい君ハク君が後ろにすげえうるさいんだよね<笑><笑>ずっと千年千年言ってるんだよ ずっと1000年1000年言ってんだけどいやでもこの<笑>このカードもね<笑>あのー、お互いその勢いがつくともうそっちにぶれちゃうんだよね<笑>千年投げ千年機構やばい千年すいじゃん<笑> いやべこれ垂直ジャンプジャックキックかな辛そうですね。いや画面弾るだけはね確かにこれ千年続いちゃうわ、うん。もうずっと投げれるわ千年間ずっと。これはチューリングの参でしょ。<笑>ベガ側の意思とかどうする。いやマジでねベガね画面線抜けれないからね。あいそう過ぎ。本当に難しくて。うわーうーこれはうまい。さー空対空。さあリュウさんここから。あるか。スラムガードー。めぐり。 で, ビリバでも時間がないんだよなそうだね確かにやばいやばいやばいガード投げる裏に行ったかいやーが惜しい時間を使われた<笑>さあ最後ですねそうですねこれで最後の試合になりますさあ近藤さんですねもちろんバルログです さあチュンリーバルログもうこれストロングスタイルですねもう弾脚王淘汰中ですかいやはいそうです、ね、確かいわゆるいわゆるそういう話になってくる中中中が来たあのね男的にはねまあお互いその、はい、女キャラなんですけどあ<笑>あのバルログは球がないんですけど、はい、あのもう動き方そのものがね結構 ね, そうね恐ろしい。 確かに<笑>あ、そうそうそうゲームが違う<笑>まあ君たちは X 部にいたほうがいいからですねおあやば い, いこれがテラーが3ヒット誰だよテラ作るやつもおこのテラー3ヒットはこれおつ号機の竜巻バリに強い…ですよね本当に千年…千年おう年…うまいダイヤ4 そう、二大女キャラ対決どっちが真の女かっていう<笑>まあバルログは男ではあるんですけど、ね、おああやばいうまいこれはさあお互いリーチいやこれは熱いバルログも爪取ってその後拾えるんだったらなんかそうそうバイソンもグローブ投げてそれ弾扱いにできないから<笑> で、後に拾えるみたいなやあ で, でもあの。 あのスカイハイクローが、ちょうど当たらない間合いで止まったのがかなり肝でしたね。ねねすごい、素晴らしい、いい試合でしたね。いやーつる鶴巻でやってくっ か, <笑>っっからはやばいしょ。<笑>ということでね、あの、はい、第4回木曜東西戦は、まあ、2P 側の勝利ということ で, で、ね、これにて終了とさせていただきます。お, お, お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はーい、では皆さんの試合楽しんでってくださいなと。はい この後もまも、あ、いつも通りの試合の配信をやるので、まあ、何かつまみなり酒を飲むなりしながらね過ごしててください皆さんあの明日は金曜日なんで最後なんで明日一日に乗り切って頑張りましょう俺も頑張るち ょ, ちょっと吸ってきます <笑>うわーマジショックお前千年千年うるせんだよ<笑><笑>いやもうなんかさ後ろで千年千年うっせ、あのー、<笑>もうねー俺がしゃべっ<笑>今うっせんねんって言わなかったうっせんねんだよもうねーうっせんねんもうちょっとのゃちょろっとやったら時間ねえから帰るわもうあもう帰るんだもうねもうね負けてこう吹っ切れたよねこれ<笑>ちょっとだけやって帰りますはい<笑> 疲れお疲れさあ配信台の方はえっ、ー、とー逆か龍さんの龍か な, 竜かなそうだよねで白くんのベガか白ベガさあ波動波動 あ, あ、これハク君がベガなんだ、うん、そうそう 逆, 逆っぽいとかあ大将<笑>いやいやでも ね, いやでもねいや結構草津さんのジュニーにあそこまで追い詰めるのはすごいですよモー出た方がいいですよモー出た方がいい本当。面白いっすよ 僕, 僕負けてますけど <笑>僕は待っててますけどでも多分ガンさんは来年あたりなんか呼ばれるかもし ん, ん打診ないそうい う,、えー、そ, うそういう流れかもじゃあそう草さんクソさん今日小物確かにも う, もう小物道のプレイヤー探してるから、ね、やらないかっうそうスカウトされるかもしんないでもスカウトいきなり来るからね俺もいきなり来たから突然の突然の決定がねハーデストボーイ君とやらないって 感じ で, でも、あれ本当いいイベントでね、あのー、まあ、私なんかもだいぶまあ、練習する機会にもなったし、そのどういう風に勝てばいいのかなっていう考える機会にもなるのでね、あ の, の勝敗も大事なんですけど、そのも、うん、大事かなと、うん、でも勝ちたかったなー勝ちたたかったねー、まあ、みんな勝ちたかったんですよ、そうね、負けたやつはいないで中にはもう 10−0 で負ける人がね、まあ、誰とは言いませんけど この間勝ってたからね、大会でもこの間は勝ってました、ねうん、そうそうそうはいああいうのがあるとね、楽しいよねでねまあそうですよね、本当とハルキ、ハルキャル君がね大会でやったっていね、すごいいいのかなやュース。もうね分からされた人わか分からされたやつにはね、うん、もうね、分かってもらうしかないんですよそうそうそうもうしかも、野じ合いとかじゃなくてちゃんとでっかい大会でそうですねそう そうなんです、まあ、リベンジね俺はまだ分からしてない分からしてないやつが多すぎて困ってる<笑><もう><笑>俺はまだ足りねえんの<笑><笑>小物道は若手が見たい確かに俺も見たいっすあの HD で、はいはいはい、この間やったんですよ若手同士のうあのク紅ベガ君とハイビギ君の、はいはいはい ハイビさんねはいびきはいびきくんって言っちゃったけど<笑>お俺はいびきさんハイビさより、ね、年下なんだよね一応ね<笑>一応じゃねえよ一応じゃねえわ結構年下だわかジャニーズ式あそうか年上にはくん付けてジャニーズ式なのマジかだってもう一定以上いくと勝手に落ち着いちゃうそうる、<笑>確かに いやーでもね、あれ皆さん HD の銃先見ました見てないかあー見てないな。あんまり見てないのかな、うん、いやでも結構ね、生配信の時、あの、うん、結構視聴者数がいたから、うん、そう、あの、はじさん主催の、うん。いやーでもね、あれはすごいね、いろいろ、えー、いろいろ面白かった。いろいろ面白かった。ほんとね、卒イベントやってますからね。 なか、今日だったかな、あのー、第2回の龍山寺戦もちょっとね、配信もあったみたいですし後で見ないとなーとか思ってあげたりだとかそういうの第2回やったんですかうんなんかどう上がってましたよあマジですかまた、うん、教材が増えてしまうな、ね、見よう見よ う, うわー波動波動そして画面が龍山寺そっか画面も龍山寺だから、ね、そうなんですよ今5分6 やっぱ残儀有利な気がするんですけどねどうだろうね残儀有利個人的にはもうじゃビ優五点五ぐらいああその残儀に、うん、まず玉抜けがあるとい う,、うん、うことがかなりでかいところだと思うんですよね、うん、しかもちゃんと中距離近距離でうんできる人は相手になるとかなり難しい難しいね、うん、そして駒投げ<笑> これもね、なかなかねあやとなってくるそうね、リターンがやっぱちょっと残忌の方がでかいような気が、でかいかなっていう感じがあるのでなかなかね、立ち回りはまあ同じくらいか、龍の方が楽かもしれないけど厳しいねでもね、この間のタコさんもそうですからねあれはね伝説になりますねあれは泣いた 泣, 泣きそうになっちゃった泣いたもうだって 5本ぐらい5本45本ぐらい差があったんですよそっから18かそうそうそう18まで持ってきたその、ねうん、しっかり持ち直してうんあそうっすね理論値だけで見ればね全部ね残業有利になりがち一旦超高いところ、うん、お黄ばんでますやん ただそのリロッチ出すのがねむずいんだよねザンギもホント職人向けのキャラなのでダイヤシーすげえ今の鋭すぎだろザンギのダイヤシーは先制の多いからねおいでででいで こういうねタイムリーなまあ熱いカードの配信は<笑>え<笑>弾いてた弾いてたあんまり見てなかった<笑>弾ちょっと弾く弾くと き, き, め ご, め き, き, き, きごめんねもう一回やって持ってちょっと弾くときさちょっと弾きますって言ってからにしちゃうわかんないよ弾きますって言わないとわかんないよ<笑>い俺残機シロトだからお青さいさんからですね弾くか弾くか っと今ちょっと見<笑>せれましたね弾け感が出ましたけど、うん、あんまり弾く弾くマイクで言ってるとね弾けなくなっちゃうよ、ね、<笑><笑>何も分かってねえくせに言うんじゃねえって怒られちゃった<笑><笑><笑>あっ今なんかちょっと弾きっぽかった<笑>いやー厳しいねいや画面端もねやっぱね画面端まで追いやればねーでも かなり美味しいところが出てくるんですけどただ結構、その流側もなんか後ろによく下がりがちじゃないですか、ね、バックジャンプとかしてねあのー、だからどこで帳 尻, 尻を合わせるかっていうやっぱね、あのー、波動をダブラリで抜けられても当たらない距離にいたいんですよ 近いと当たっちゃうし遠いって先に回させて台足で蹴りたいかなああそうっすね、うん、でもこれは熱いようまい、うん、ああ、うん、白2残<笑>ギのさあタンクトップってさあ着てないじゃん着てないね普段着てないけどさあそうかパンツだとわかんねえからな最近思って はいあの、肌の色だけで判断するのが難しいんですよ<笑>ターボ肌だったら傷がなんか黒いやつああ傷が黒いやつはターボター ボ, ターボだかかるからあいやい や, いや色がねないってか そ, そんな使えないから ね, そうね確かに口の中が青とか、ね、そうそうそうそうそう、はい、あのー、タンクトップの話でいうと ガイル、はいはい、ガエルも、うん、あの、しかし俺は君を捨てたって言ってる時、あのエンディングあるじゃないですか。あ、は、の、いはい…あれもタンクトップの絵、描かれてないんですよ。あ、そうなのなんか、いきなりは上半身裸になって<笑><笑>なんか脱いでる。なんか脱いでなんか脱いでるように見えるわ。なんか脱いでるように見えるんですよ、<笑>ガイルのエンディング。<笑>え、お前、いきなりどうしたみたいな。なんで脱いでなんで脱いでんのなんで脱いで ん, でいでんでいでの 構えてる拳がちょうどね、肩のあたりにかぶってるんですよああ、はい、でもそれにしては明らかにちょっと来てないよなっていう、あき、はい、まん、あ、さんも言ってましたけど、あ, あ,、はい、あの、エンディングは特貫工事だった、ねああね、らしいです、まあ、もうめちゃくちゃ急ピッチで仕上げたもんだから、そういうあらがやっぱあるのかもしれないですそうでしょうね。ままあ、エンンディングもそんんなにまだうん力を 言うてば対戦がメインだから、うん、まあ、まあエンディングまで手が回らなかったのあるかもしれないちなみに、はいはい、ダルシムのエンディング、はいはい、あれも あ, のああの遠い昔のことだっていう感じのエンディングじゃないですか、ダルシムのエンディング は,、はい は, いはいはい、その後ろに飾ってある壁のその表彰台に立ってるえ、はいはい、あの、はい、2位と3位がねあの、はい、下がっと人2人ともサガットなんですよ。<笑>そう だから、左右反転して、そう、もう突貫工事でやったんだろうなっていう、キ ャ, キャラ さ, キャラ さ, キャラさ、S、あれ、S と<笑> S、あれ、2人ともなんか S 差がなったんじゃないのかな、そうっさいやいまあ赤いんだけどね、ズボンの色、ズボンの色赤、赤だったんだけど、そうダルシムじゃねえわ、サガットね、2人いるんだよ、あれあ、面白いよね、そういうの見てると。 まあ、ただのオタク知識なんだけどまあ、この頃のゲームってね、いろいろ壊れるんでよね<笑>いつも言って箱、箱とか ね, ね箱をクラッシュした後はアントビにならないとか、ねうん、あれ、本当なのかなみたいだけどね、どうなんだろうあ、ツピ側のリーダーはねえー、えさんかなキョウさん 多分の合い中ですね、今日の 2P 側のリーダー、きょうさんを表彰して表彰する感じですね。あいスクリュー あおおごちゃごちゃなんか何回も見<笑>せてる感じがそうちょっとお見せできない感なになってちょっと持ち合いしていきますかね、はい、まあ、この後も配信していくんで<笑>まあ見てってくださいでこれを見てる人たちもぜひ大山に一度遊びに来てください あのー、まあ世間が世間はいろいろなんか<笑>今大変なことになっているんですけども<笑>まあ自粛あくまでも自粛なんでね<笑>まだでももう収束すんのかな来年頃まではまあ全然 伸, ばり伸びそうですよね まあ俺もそんな、まあ素人素人なんで、下手なこと言えないですけど。とにかく、うがい手洗いは皆さんも気をつけてよろしくお願いします。俺も頑張る。 俺よく外食行くんですけどもう食べる前と食べた後でなんかウェットティッシュとか消毒用アルコールある時は俺も絶対使ってるんですよなんかマックとかはね比較的おいでるとこ多いからまあてかそもそも行くなよって話なんだけどねそこに言えないんだ うわ獣道え来た4え俺まだ見てないな誰誰と誰がやるんですかあやりますっていうえまた小高さんが出んのかな<笑>まあでもぜ獣道全部 今のところ出てるからな出るんだろうなーーーーーーーーじゃあ俺ものちょっとのじ合いやってこようはーいあお疲れーす ああああはい、えー、そんなわけでして、第4回になるかな、東西戦の方は、本日は、ツピーガーの、ボスラッシュがすごかったですね。<笑> 3人残しでツピーガー勝利という結果に終わりました。本日は、えーと、6対6の辛い不正えー、順番固定という形でしたがね。そうですね、池物道。えっ、ー、と、なんか告知 PV 出てましたね。というところで、えっ、ー、と、皆さん、 ほぼほぼ皆さん帰らずに、えっ、ー、と、の試合、皆さんありがとうございますたて感じですとりあえず1ヶ月やってみてですが、えっ、ー、と、えー、皆さん、毎度毎度来てくださって本当にありがとうございますというところで、あのー、こういうご一緒ですが、ぜひぜひ、大山に言うと、皆さんお客様をお待ちしておりますので、<笑>はい。十分ご試合の上、来ていただければと思っております。あー。 ああれは死んだはずの男がいる。今ロジアで入れてます<笑>、ま、取り急ぎはそうですね、来週も引き続き、次が4月の何日か。 4月の2日ですね<笑> あ, ありがとうございますあはてこそ次回はぜひタイミング会話をお待ちしておりますそんなわけで次回は4月2日の木曜日、えー、こちらにて開催、えー、予定でございます前回が、ね、エキスター前ですげえ多かったので今回はちょっと落ち着いた感じでしたがまあまあまあ ちょっと20人目標で頑張っていきたい感じですかね、まずはね。10対10ぐらいでその、東大戦、えー、っと、今のところあの左のバーのとこってここ、16人入るんですよ。あの 1P サイド、2P サイド、1ですよね。ここが埋まるぐらいになってくれるとすごく嬉しいですなかなか平日、ちょっとずつ人数が増えていければというところで、 うわけでがい出が外出てきて…あ、重い減るああ…こっちも減るーどっちも分かんないよジャンプジャッケンもあのでくるの…ふ<笑>ふ、まあああ… 全然だったあれは俺でも分かる全然そんなわけでねえとまた来週もよろしくお願いしますというところでこの試合終わったらえと本日の配信は終了したいかと思います。 えーと、本日の優勝チームは、え今日さんリーダーのツーピー側ということでして、えー、来週は4月2日から、あ4月2日の木曜日にまた開始いたしますので、皆様ぜひ、えー、ご覧になる方、いらっしゃってくださる方、また来てくれよろしくお願いいたします。 ーああバレバレ。えはは。登<笑>り中だみたいな。はいというわけでえー、皆様お疲れ様でした。またよろしくお願いしまーす。